いつも動画を見ていただきましてありがとうございます会津若松編第4話始まりますでは始めましょうここは茶室輪郭この建物は日本の茶の湯文化と密接に関わっていますでも今は雨が上がった後で蒸し暑いので早くお抹茶をいただきましょうここでも3つの施設で使える共通入場券が役立ちます 詳しくは前回動画を見てください。これが今回のお抹茶と茶菓子。お抹茶は夏限定の冷たい抹茶です。では早速ですね、リンカムさんのお抹茶、夏限定の冷たいお抹茶いただきたいと思います。 うんうまい お天気が良くなってきたのでいやしみますね本当に美味しい、うん、そして本日のお茶菓子上与饅頭という会津のフードがん伝統のお菓子だです こっちらですねいただいてみたいと思います、はい、じゃあちょっと着物を出したなるべく上品をやってみます す, すごいもちもちしてますよ じゃないんですけどねちょっといただいてみます、うん あんまり食べ方とししては、それじゃないでしょうねごちそうさまでした。 今回の動画はいかがだったでしょうか次回の会津若松編第5話では僕が周遊バスによって会津若松家の庭園500円と武家屋敷を散策します